はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。というわけです、す12月の25日ですね、クリスマスなんですけども、本日からですね、福袋動画の撮影が始まっております。今ですね、撮影するのが、ワンワン福袋となっております。で、こちらなんですけども、これからですね、福袋動画の裏メイキングというものですね、今年は撮っていきたいなと思っております。でですね、監督なんですけども、基本撮影するときはですね、見栄えを整えます。まずはですね、常に撮影前には絶対歯磨きと、あと顔を洗って、まあ、汚いやつよりかは、綺麗な方がいいと思うので、歯磨きコはですね、監督 今クリニカを使っておりますあでも基本的に監督は普段ですね帽子をかぶるので髪が、ね、長くなってきたらこっちのね深くですねある帽子で髪が短い時はですねこちらをかぶっておりますで今はですねどうなんだこれかなうん、まあ、こんな感じでやれば寝癖があったとしても回避できるというわけですね。 今現在ですねセッティングをしております常に撮影はですね照明機材をわーおしっこしておるこちらですねフォッサンえフォスフォ ス, フォスタンだっけなフォスターこちらをですね2頭を使って撮影をしておりますおしっこしてやれ<音声>はいどうも皆さんこんにちは はいおさわりおさわりよし、はい、お疲れ様でしたーうわ早食べた はい、どうもみなさん、こんにちは。監督ラボの監督です。今、時刻はですね、はい、えー、2時40分となっております。色使いがですね、なんかおかしくなってましてですね、いやー、初日からしくるのはきついね。1日1本あげるという自分に課した方をね、ここで1日目からしくじったらダメなんで、これをアップしてからやりたいと思います。えー、多分ね、3時半ぐらいになると思います。まあ、最悪ね、狙いでね、明日ドトールと、なんかもう1個吹くところがあるので、いや、もう口が回ってない。頑張れ俺、俺よし、蝶なんだから頑張るんだチェックして、公開して、次に駒を進めていきたいと思います。頑張ります はいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です本日ですねなんと編集が4時に終わりました今現在11時なんですけども早速福袋2つ買っていきたいと思います というわけ で, ですね忘れてったので今回こちらを持っていきたいと思います息がすごいうん はい で, はです、ね、今から取る福袋なんですけどもまずミスタードーナツさんとドトールさん2つですねこちらを取っていきたいと思います目標としてはですね今日発売日なので本日中に出せればいいかなと思います頑張っていきたいと思います4年連続ポゾーンを飲んでパワーアップ デビューを軽くしていきたいと思いますグラフィティホリックグラフィティホリックどんな味でしょうかアセロラ うんアセルルと言えばアセルラだし、違うと言えば違う。ただ、めちゃくちゃ飲みやすいです。編集頑張りたいと思います。本日、購入しました、ドトールの福袋。えこちら、やっと編集終わりました。いやー。これね、パソコンが最高スペックだからといって、早く終わるんじゃなくて、編集の腕が上がるとね、こだわりが素敵ですね。ガンガンやっちゃうからね、もうあっという間に、23時、11時でございます。こちら今ですね、やっと編集が終わって書き出したんで、YouTube にアップロードしたいと思います。いやー、ほんとはね、今日2つね、会えなかったんですけども、めちゃくちゃかかった。 いいか。あい。あい。あい。あ、おれ。あい。あい、おお。あい。あしあ終わらない。全然終わらない。あい、編集と同じく終わらない。ああ。あれ。はい。あれ。あれ。どうしました。どうしました。どうしました。どうしました。どうしました。ナビさん。<笑>お。 こ れ, こ, れこれ、これ、これ、これ、お、お、お、お、お、お、お、お、お、どうした。はい、というわけです、すもう日付が変わりましてですね、二十九日となっております。こちらの一日密着風力動画完成しました。現在の時刻がですね、ちょうど三時になります。三時かー。いやー、明日仕事あります。はい、寝ます。おやすみなさい。はい、というわけでですね、現在ですね、十二月二十九日。 えー、23時となっております仕事納めですお疲れ様でしたというわけでですねこれからですね7日間休みとなっております連休ですただこれからですね編集時刻を待っております精神的に負けないように頑張っていきたいと思いますでは昨日の続きの編集目標は2時までに公開はいえー、めちゃくちゃかかった2時58分 もう深夜3時です本日はこちらですね誕生日のですねプレゼントイレイナこちらのですね編集が終わりました、えー、早速出したいと思いますまあ一応これね福袋動画ではないんですけども出していきますはい出<笑>ますはい本日なんですけども12月30日8時となっております朝にですね銀だこ福袋の撮影をしましたのとオンラインクレーンゲームの福袋撮影の収録をしましたそしてまあ現在ですね昼ぐらいから編集始めまして、まあ、大体56時間かかりましたねめちゃくちゃかかったな銀だこ福袋こちらですね はい。いや、かかりすぎだなぁ。いやーちょっと頑張りましょう。はい、頑張りましょう。え、本日、あともう一本ぐらい編集したいんですけども、まあいける限り頑張っていきたいと思います。そんなわけでですね、と8時なんで、ちょっと夜ご飯食べたいと思います。ちなみにですね、夜ごはは、銀ナコの福袋で出たタコ飯のご飯をですね、残り食べたいと思います。ナビナビどうしたのいい服リね福袋。 服袋の服いい服だね。はい。というわけでですねで、今、羅針盤の編集をしてるんですけども、現在の時刻はですね、深夜2時48分です。えー、もう3時です。でですね、羅針盤ですね、約40分ぐらい喋ってまして、今、やっと18分に縮めました。まだまだかかります。というわけで、これは明日、持ち越ししたいと思います。寝たいと思います。はい、では、明日に一発のタッチです。 おはようございます。本日12月31日、2020年、じゃない、フル2年前じゃん。2021年、最後となっております。はい。えー、現在ですね、10時18分。今日はですね、9時ぐらいに起きれました。昨日、確か大体深夜3時ぐらいまで編集をしてたので、まあ、6時間。まあ、最低6時間は欲しいですね。というわけでですね、今編集してますが、野心版の福袋ですね、本当はもっと早く出せたかったんですけども、目標はね、今、10時18分なんですけども、午前中に出したいなと思っております。頑張ります。ナビ。 何年生の何年生のおはようあ、ご飯あげる はい。というわけでですね、現在ですね、時間が、えー、17時8分となっております、アニメ福袋ですね、第1弾、羅針版をですねえ、完成させまして、ツイッターを見てみますと、なんとですね、ゲーマーズさんが本日4時からですね、フライング販売というものをですね、めっちゃ飛んでるんですけど、フライング販売でですね、福袋を販売するというわけで、ちょっと早速ですね、買いに行きたいと思います。5000円と3000円なんですけども、金銭的に3000円をですね、ゲットしていきたいと思います。 帰宅しましま18時37分ですねゲーマンさんの福袋を買ってきましたこちらの撮影をして、えー、速攻で編集していきたいと思いますい今日出せるかまあ明日1日かなっていう感じですね雪がすごい カメラ外は、ね、めちゃくちゃ汚いですご送査してですね取りましたあと24分かじゃあ24分ちょっと見というわけでこちらでございますオンラインプレインゲームを